マティマザレーザー頼む じゃじゃないパパがなんとかするエイシンとマーティーは逃げるんだでもそれじゃパパが大丈夫早く逃げるんだ分かったマーティーおいでよし今のエイシンああ 逃げるしかないお、まだ武器があったマーティはこっちに出ててパパゾンビならなんとかなるかも あれ。やった、パパとゾンビが分にした。あれ、やっぱりこいつおもちゃかな。もう動かないね。あ、本当だ。おもちゃだったんだ。ああ、よかった。マーティーおいで。早かったね。 ああ、よかったよかった。よかった。またナーフのメンテナンスやり直しだね。そうだね。ああ、でもよかったね。よかったマティが